わかりますよねこの色ふりかけ3姉妹プラス3品どういうことマイサイズお楽しみ袋重量感がすごいんですけども、はい、この袋から見ると何が何だかたっぷり分かります赤物をどうするっかっなカメラオッケイ音オッケイイラオッケイよういスタートどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督です 福袋動画今回で3本目というわけでですね、え、こちらにあります、1、2、3、すべてこの動画で開封したいと思います。今回紹介しますのは、イオン福袋でございます。福袋を開封して、今年で4年目、初めてイオン福袋を開けてみます。イオン福袋の存在は知っておりました。ただですね、価格が安いのと、動画的にね、あまり面白くないなーって思ってたんですけども、じゃあなぜ、今ここでやるのか、それはですね、この福袋、コスパ、満足度、かなりいいと思います。では早速順番に開けていきたいと思います。ちなみに、こちら、先にった ますすすがべててでございいまままどれから上げていきましょう、ま、ずは前菜としてもう分かりますよねこの色ふりかけでございますふりかけ3姉妹プラス3品どういうこと裏を見ますとこちらはい入っている中身が、はい、あっんか特典がありましたね<笑>これは ちょっと、いや、確かに、ふりかけの福袋だけども、これ最後に見せますね。最後に見せます。順番に行きたいと思います。馴染みがあるやつから行きましょうか。馴染みがある馴染みがないいもいいや、もういい、まあ、順番に行こう。1000円で買える福袋。三島のお楽しみ福袋でございます。まずは、でかいですかきまね。ゆかり。こちら梅入り。混ぜご飯のもと。大きさ、通常のものよりも大きいです。炊き込み。わかめ。ね、混ぜご飯のもでございます。こちら1杯分のご飯に、本品小さじ1杯強を目安に混ぜ込み。 くなるまで蒸ららししてからお召し上がりくださいというわけで、あなんか、いい感じのつぶつぶ感じありませんか、えー、続きまして、こちらもちょっと大きいですね。瀬戸風味でございますこちらは、ふりかけでございます。香ばしいごま、香りのよい海苔、ふわふわの卵粒をブレンド。パスタや温野菜にふりかけたり、鶏卵に混ぜて、卵焼きにしたりすることもできますというわけで、これは間違いないでしょ続きまして、ちょっとね、なんか、名前ですか名前シリーズなのこれ。香り はい。こちらもふりかけでございますで青じそ。その色をそのまま生かした爽やかな香りのふりかけです。ご飯に混ぜ込んで、おむすびに、スパゲティには手軽にふりかけて、香り爽やかな和風ハーブ。続きまして、カツオはい。サクッとふわっとで。これなんかめちゃくちゃ美味しそうなんですけど。日本の伝統はこんなにも美味しい。鰹節のふりかけでございます。これちょっと楽しみたいな。続きまして、ひろし。<笑> 狙ってるだろ、これ。三島食品、創業の地。広市ってどこ広市なんだよな<笑>。もう、あ、広島だから広市か。なるほどね。あ、これは混ぜご飯のもとですね。え、美味しそうなんですけど、これ。めちゃくちゃ美味しそう。梅子カリカリ梅。えー。いいな、これ。あれこちらも同じく混ぜご飯のもとは梅子でございます。大ぶりにカットした梅の酸味とカリカリ食感をお楽しみください。残り3つでございます。続きまして、ゆかり。 赤しそうあこれはふりかけこちらはふりかけですかなり細かいですねパウダーまではいかないにしようふりかけて書いてあるけどもなんか混ぜ込みっぽいですねあかりピリ辛たらわあこれ絶対美味しいだろうおむすびチャーハンなどにふりかけてスパゲッティサラダピザあえ物などにもマヨネーズに混ぜてディップしてデザイスティックと一緒に これは間違いないですよ。そして、ラスト、ゆかりでございます。こちらは赤しそふりかけですね。赤し 100% 減塩タイプ。塩粒が残らないふりかけ。色、香りとともに作れた品質の赤しそを使用しています。納豆にも合う。いいね。ちょっとやってみよう。はい。というわけで、中は空でございます。あ、最後にではですね、なんでさっき笑ったのかと言いますと、はい。 いやこれこの絆創膏はつけれないでしょうゆかりかおりあかり梅子ひろしいやもう突っ込んでくださいと言っているようなものでございますよふりかけ混ぜ込みご飯がなんとなんと10袋入って 1円。まあ、約1個100円と考えればいいでしょう。プラス、まあ、おまけで絆創膏となります。ちなみに、この、なぜ監督この、今更ふりかけ買うのかと言いますと、えっと、弁当箱をでかくしたので、ふりかけなんか買いたいな。まあ、この機会にですね、存在を見つけまして、じゃあ、もうこれだな、というわけで、購入させていただきました。全部楽しみだな。賞味期限は、9月29日、9月28日、10月20日、10月13日、8月24日、10月17日、 なのかバラバラやないかも全部バラバラで分かんないんじゃねいかこいつ危ないな梅子がですね8月24日一番近いですねいや約9か月後ですねまだ大丈夫でしょう一日一日ちょっと違う味を伝統生活楽しみたいと思いますはいえかつおきたいと思います、はい、こちらでございます、うん、うんうんうんうんああ染みてていいねこれかつおいい味出してる最高ですこれも行きます監督は辛い系なすなのであいい感じですねうんうん <笑>ぜひこの三島のお楽しみ袋買ってみてはいかがでしょうかふりかけ福袋でございましたはいでは次行きたいと思います続きましてこちらマイサイズお楽しみ袋重量感がすごいんですけどもこれも1000円でございますちなみに皆さんマイサイズって何かわかりますでしょうか監督は全くわかりませんでした でもですね、これを見ると、こういったご飯のもと、大塚食品から出されております、商品となっております。レンジで簡単調理、マイサイズ、お楽しみ袋、全部で10食い、1つ100円です。トーヒデとかも加えると、まあまあいい感じでお得になるのではないでしょうか。うー、圧巻ですね。こちら、いろんな種類がボーンと。 詰め込まれておりますこちらでございます牛肉の旨味が溶け込んだ今度ボワーにスパイスを効かせた上質な味わい欧風カレー中辛間違いないだろこれはここに説明が入っていましたので読みますマイサイズ美味しく続けられるカロリーコントロールあーなるほどなるほどえこういったマイサイズというものと一緒に売ってるマンナンご飯というものを合わせると250というで、美味しく続けられるカロリーコントロールを目的として出された商品がこのマイサイズというものです 続きまして、グリーンカレーでございます。コーナッツミルクのコクにカフィルライムとスパイスの香り広がる台風カレー。作り方がレンジでチン500ワット1分30秒ですね。お湯でもいきます。お湯の場合は3から5分ですね。はい続きましてこちら、バターチキンカレー。間違いないな。やべえ腹減ってくるぞ次林え 美味しい、ね、い, いいねということでまず最初の5点に関してはカレーシリーズでございますねいやー楽しみだなこれは続きまして中華丼うん美味しそう親子丼うん間違いないなカニのあんかけ丼あ美味しそう美味しそうビビンバの素辛口そしてラストチーズリゾットの素うん といいうわけでで以上でございますもうシンプルにね最初の5個がカレーシリーズにきまして中華丼親子丼あんかけ丼ビリンバの素チーズリゾットバラエティに含まれておりまして合計で10点入っているマイサイズというカロリーコントロールができるな何て言うんだろうなこれかけシリーズ丼シリーズ10日分楽しめちゃいますありがとうございますまあ1個100円と考えると多分安いと思います賞味期限は2023年9月ですね余裕ですねはい おお、ご飯が炊けた。よし、食べるぞ。バターチキンカレーですね。今レンチンしてきたので、入れていきたいと思います。普通にいけますね。おお。こんな感じでございます。うん。おお、濃厚なバター。うーん。鶏肉も入ってていいですね。 二袋目はこちら、マイサイズのお楽しみ袋でした。さっとね、レンチンかおいでできますので、一人暮らしの方、大家族の方にもおすすめなマイサイズお楽しみ袋、カロリー計算ができますので、興味がある方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。では、ラスト はい、この袋から見ると何が何だかさっぱりわかりませんが、まあ今年うさぎ年ですね。このような形になっております。モロゾフだっけな。監督、モロゾフって何やっていうぐらい知らないんですけども、1 0円で美味しそうなチョコレートが得に食べれるというわけで、購入していただきました。おうおうおう、結構いろいろ入ってますね。はい。まずは、ね、こちらでございます。チョコレート、ラウンドプレーミルクチョコレート、セミスイートチョコレート。これ結構入ってんな、すぐ。何個入りこれ、まあ、それで 70g で、だいたい10個ぐらい入ってますね。えー、おおいいじゃん、いいじゃん。 いいじゃんうまそうじゃんめちゃくちゃうまそうこのような感じでオープン、はい、いただきますうんうん、はあ、濃厚ですえっ、ー、と一品もですねおいしそうだなこれ焼き菓子ファヤージュアーモンドミルクチョコレートとヘーデルナッツチョコミルクチョコレートというものがそれぞれ入っておりますこれも開けようか この中に2つ入っております。今回はこちらをいただきたいと思います。緑が3つで、茶色が2つ。ファイヤーズというですね、商品名でございます。美味しそう。あ、2枚とお店がけ、実はこれ1枚にくっついてます。絶対美味しいよ。うん。コーヒー飲みたい。うん。うー、んうん。うまっ。チョコレートと、上にナッツが入っておりまして、クッキー、チョコ。 クッキーと3層に渡っていいいるので噛み心地もいいで心もす、うん、これれでですす次行きましょう残り2点ですこはなんなイインンド産産アメリカ感じでちょっといっぱい入っております。1個 キーの中にナッツが埋め込まれているというですね。カシューナッツ、絶対うまいじゃん、これ。うーん、バター風味がいいですね。うま。これ結構高いよ、絶対これ。三四百円はするね。うめもん。うま。これはね、太るね。うーん。ん困んね。うま。 これで繊維でございます いいですね。1月1日から始まりしてます。このイオンの福袋。改めまして、えー、まずは、こちら、三島のふりかけ福袋。マイサイズ、お楽しみ袋。そして最後、モロゾフの福袋でございます。監督は今回ですね、イオンに行きまして、こちらの3点をお買い上げしました。いや、これは大満足でございます。一つの福袋が、だいたい1000円が多いですね。まあ、今回は食べ物に集中したんですけども、洗剤とヘアコンディショナーとか、化粧水とか、なんかいろんなものがたくさんありました。福袋コーナーというものが、ボンと置いておりまして、ブワーっと置いてますので、 興味がある方は見てみてはいかがでしょうかえ、1日から販売しております。え、このチャンネルではですね、自分がね、これはいいなっていう、これはもうぜひ、見ている視聴者に伝えたいという気持ちがあるものだけを、え、厳選して紹介してますので、もし興味がありましたら、チャンネル登録を押して、いいねを押して、コメントをいたければ嬉しいです。監督ドラマの監督といいます。では、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。このコース、ね、本、本、本、彼、本子、え、ヒ広島 知ったこと知ったことやね。マイサイズ牛肉のうまを取り込む牛肉の上身。